待やっ た, せたなカカロッ る俺たちが負けるわフん、ね、<笑>当然だ。 んだそんなに死にたいなら望み通りにしてやるさくらえ地獄を見せてやろう目障りだくさばれお前もすぐにあそこへ送ってやる。